みなさん、こんにちは。アフタービデオミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。毎年恒例のごとくクリスマスソングを皆様に楽しんでいただいた後に、この動画では、ボーカルの解説をさせていただこうかなと思っております。どうも、こんにちは。滝沢でございます。よろしくお願いいたします。まあ、このウィンター・ワンダーランドというクリスマスソング、えー、ボーカルを解説といってもですね、まあ、そんな解説することがねえっていうところもちょっとあってですね、なんかこう何を喋れば意外にわからないところも正直あるんですけれども、まあ、一つ、 皆様に言いたいこととしては、まあ、英語に気をつけろということでしょうか。やっぱこう、ね、片言というか、なんかその、カタカナ的な、ごめんなさい、もうやめます。カタカナ的なその発音だと、やっぱりどうしてもこう格好悪くなってしまうので、やっぱそのね、英語の曲をたくさん聴いて、その英語っぽく歌いた方が、やっぱりかっこよく響くかなと思います。で、それのためにはどうしたらいいかっていうと、やっぱり何回も聴くことと、何回も喋ること、何回も歌うことっていう感じです。 無意識のうちにその発音が出てくるくらいまでを何回も何回もチャレンジをしてみてくださいませところどころでちょっと早口っぽいところがあるじゃないですか例えばあの B メロの「In the middle we can beat a snowman」「Empententhe is passing by passing by」っていうのは「He said, are you married with a snowman? But you can do the job a n y t i m e そういうところもその、ね、ちょっと言葉がパッパッパッパッバッバッバッパバババババ続くんですけれどもそこの部分を何回も読むと。 メモとかに書いて歌詞を書いたりとかもしくは iPhone とかスマートフォンとかにメモをしたりとかして電車の中とかでブツブツブツブツと何回も誘さやわけですよそういうのを何回も繰り返していると別に意識しなくてもポンとそういう言葉が出てくるようになるのでそのところまでまた練習してみていただければなという感じでございますで歌い方というかその歌唱法に関してなんですけれどもあの今回のこのウィンター・バンダーランドはですね あのブライアン・セッツァー・オーケストラさんから、えー、ちょっとこのネタを拝借しているところとあとジェイソン・ムラッツさんの「ウィンター・ワンダー・ラット」 ランドからちょっとアイ デ, ア, ア, イデアをこの拝借しているところがありまして特にその歌い方 の, このフェイクの入れ方なんかをです、ね、そのジェイソン・ブラッツさんの方を聞いていただいた方が、まあ、何かと参考になるんじゃないのかなと思いますので、まあ、興味があったらそちらも聞いていただければという感じでしょうか、えー、まあやっぱり僕が解説することはそんなにねえという感じでございますね。 まあ、普通のメロディーをストレートに歌ってもいいですしちょっと僕と同じようなフェイクの入れ方でもいいですしちょっと自分なりにこうフェイクを入れてもいいですし、まあ、なんかお好きなようになんか歌っていただけるとこれ幸いでございますということですでいつも毎年毎年そのこのアレンジを女性が歌うにはみたいな話をあの合わせてさせていただいているんですけれども、まあ、正直気が低いんでこれは結構難しいかと思いますもし女性の方がこれを歌いたいと えー、なったらちょっと周りのバンドメンバーさんは頑張ってそのキーに合わせてあげてくださいどのくらいあげればいいのかちょっとわからないぐらい、えー、結構低い感じでございますとりあえず、えー、4フレットか5フレット分はあ<笑>げなければいけないと思いますなので最初はキー E からスタートしますけれどもキー A からスタートするみたいな感じで、えー、結構あげないとちょっと厳しいかななんていう感じでしょうか、えー、まあそんなコピーする人はいない っていうふうに、ちょっと実は僕はもう諦めかけているので、あまあ、そんな気苦労もなくていいかななんて、なんかまあ、そんなことそのじゃないか。まあそういうこと、そういう感じですよ。ね<笑>。まあ僕が言いたいこととしては、さっきも言ったとおり、英語に気をつけろということと、えー、フェイクとかに関しては、ジェイソン・ムラッツさんを参考にするといいよという感じでございます。で、その他の歌い回しとかに関しては、えっと、ブライアン・セッツア・オーケストラからいただいておりますので、そちらの元ネタといいますか、その参考資料とかを 確認していただけると嬉しいなという感じでございます。で、ギターボーカルでも別にできるくらいすごいシンプルな曲なので、えーまあ、ギターボーカルチャレンジしてみるのもすごくよいかなと思います。でも、あのギターボーカルじゃなくて、普通にこのボーカル専業の方はですね、ぜひともこの楽しげな感じを演出していただけるとよ、えー、いなという感じでしょうか。Sweb as me, you s in the land, snow is g、cool. n beautiful w t e t o n i g h t walking in the middle. こんな感じで。 盛り上げていただけると嬉しいなという感じです。それでは何も何も話したのは全然わかんないですけれども、<笑>違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。はははは、滝崎でした。はははは。